実はね、とある方から取材を受けたんですけど、ブラ民クミン宣言についての話、そういえばこの話ね、YouTube ではしてなかったなぁと思うので、まあ、これからお話しするんですけどね、ブラ民クミン宣言って平たく言えばね、学校で自分はブラ民クミンですっていうふうに宣言する、そういう学校教育のことですねで鳥取県ではね。 立場宣言、正確には社会的立場の自覚を深める学習というふうに言われてたんですね。で、それね、どんなものだったのか、まあ自分の記憶を手がかりにね、思い出すとですね。 えー、まず、学校に投稿しますよね。で、今日は特別な授業があると、部落問題についての特別な授業があると、まあ学校の先生から言われるんですね。で、そこでね、もう子供の間でね、噂になるんですよ。どういう内容だっていうのが。まあそれは、つまりね、どこが部落だっていうのを授業で言うと。で、その部落はどこかっていうと、鳥取県鳥取市下味野のことだっていうことが、まあね、もう、 朝のうちからもう噂でで広まってるわけですで、えー、その授業なんですよ、多分ね、それ、お昼過ぎ、5時間目、6時間目の授業だったと思うんですけども、き、まあ、今日特別授業が始まるわけですね、童話についての。で、それで、えー、まずね、そのクラスの目の前にね、その下味のね、童話地区の子供が、 出てくるわけです、まあ、先生と一緒にね。で、なんか模造紙をバーっと広げてね、そこであの私たちの住んでるところは、部落です、童話地区ですっていうような話をするんですよ、泣きながらね。で、それで、なんかいろいろね、模造紙で説明されて、まあ、どういう差別があっただろう、なんか結婚関係でね、えー、下味野の部落だけは、その。 なんか孤立してるとね、他の村と結婚がないと、まあ、最近何件かあったけどみたいな、まあ、そういう話をされるわけですねで、そして授業の最後には、もうこの授業については下級生には言わないようにっていうね、謎の口止めをされるわけですね。というのが、僕が子どもの頃やってたブラック民宣言、まあ、鳥取では立場宣言って言われる授業ですね、ただ、まあ、発揮しって意味わかんないですよね。 うん、子供にそんな授業されてもさっぱり意味が分かんないし、まあ、僕はね、今知ってることは後で知ったことなんです、でこのブラック宣言なんですけどね、僕、裁判でね、このことについて、解放同盟関係者に尋問する機会があったんで、僕、2人にそのことについて聞いたんですよ、まず1人は倉吉の人、鳥取県中部の倉吉ですね、倉吉の解放同盟の幹部。 について、この社会的立場を深める学習って何だって言ったら、もうね、僕はさっき話したようなことですよ。そういう授業を学校でやってたと。ということをまあ平然と話すわけです。あんたも知っとるだろうみたいな感じでね。であともう1人は えー、市兵庫県の伊丹市の解放同盟その人に僕聞いたんですよ、ブラックミン宣言っていうふうにね、やってたっていうふに記録にあるけども、あなたも関わってたんですかみたいなことを聞いたんですよね、まあ、それも平然と答えられましたよ、うん、小学生にもやってたと。 それは自主的な判断なんですかって僕は聞いたんだけど、まあ、自主的な判断でやってたっていうけども、まあ、常識的に考えれば小学生が自主的に判断してやるわけないでしょう、それやらされたに決まってるじゃないですか、でまあ、平然と話してましたね、でまあ、そういう感覚なんですよ、だからその授業について、これはおかしいなと、えー、こんな授業、意味あるのかと、まあ、児童虐待じゃないかみたいなふうに、普通は考えると思うんですよね。うん まあ、実際、僕は子どもの頃にやってたブラックミン宣言、当にやってた人に聞いてみるとね、やっぱ強制的にやらされたっていうわけですよ、断る余地なんかなかったと、まあそれはそうですよね。だからそれをおかしいと思うかどうかっていうのが、やっぱりその解放同盟員としてね、活動家になるかどうかっていう境目じゃないですか。で、やっぱ学校の先生でもね、その当時やってた人に聞いてみるとですね、 まあ、やっぱりおかしいと思ってたとで、それで解放同盟に対してもね、いろいろ自分は苦言を呈したわけです、こんなの、子供がね、理解できるわけないと、こんな授業してもっていうふうに言ったら、まあ、解放同盟からこう泣かれたって言ってましたからね、本当、わんわん泣かれて、先生はなんか、差別されるものの気持ちが分かっとらんとか言ってね、言われたそうなんですよ、だからそんな風に洗脳されてたんですよねで鳥取県だとですね。 当然、中部の倉吉、で西部の米子でもやってましたね、鳥取県全域でやってました、それはそうですよ、だって鳥取県教育委員会がやらせたんですから、僕は聞いてるのは、昭和50年初め頃昭和50年代初め頃このブラックミン宣言の授業をやるかどうかっていう話になって、やるかどうかっていうか、まあ、解放同盟がやらせようとしたわけですね。それで 鳥取市の教育委員会は、もうこれ、とんでもないっていうことで、やらせないふうに動いてたんだけども、鳥取県の教育委員会からやれって言われて、しょうがないからやったっていうことなんです。じゃあ、なんでブラックビン宣言やったかっていうと、それは解放同盟の政治的な運動に子どもを巻き込むためです。狭山闘争ですね狭山事件石川さん無罪っていうそういうううそ えーまあ、活動をしてたわけです、当時ね、でそのためにその、抗議の意思を示すために、えー、子供を休ませると、同盟休校すると。 そういうことをやったわけですね、一のボイコットですね、なんでそういう発想が出てくるかっていうと、戦前に水平者がやってたんですね、だからそれを戦後も、まあ、相当時代錯誤なんだけども、やろうって言って強行したわけです、でそうすると当然、部落の子供だけ学校に登校しないで、林保官なんかで学習会をやるわけです。でそうすると あそのまあ、分かっちゃいますよね、だどこが、誰がブラックの子供かっていうことが分かっちゃいますよね、だからそこで、じゃあ分かってしまうんだったら、宣言させようっていうことで、まあ、ブラックビン宣言という、そういうですね非常に恐ろしい教育がされてたわけです、それはもう2000年代初頭、まあ、ひょっとしたら2010年ぐらいまでね、僕はあの鳥取県内ではやってたって、僕は聞きますよ。 えーとね、そのブラックビン宣言っていうのは、まあ、社会的立場の自覚っていうふうに言われてたんだけども、それはブラックビンだけじゃなくて、在日コリアンの人もやらされてだって言うんですよね。ということがありました、でそれは、えー、当然さっき言ったように、伊丹でもやってたし、で大阪近辺だと、えー、中学生や高校生がやってたんですね。 だからまあやってたところもやってなかったところもあって、全国的なものではないし、あるいはまあ府県単位でもそ、それぞれ市町村の教育委員会の方針によって違ったし、あるいはまあ学校によっても違ったわけです、それは鳥取でもそうです、校区によってはね、当然、童話地区がない学校では、それはやりようがないですし、童話地区がある学校でも、 どうもね校区によっては小学校ではやらずに、中学校でやってたようですね、まあ、ただ、僕の近くの丹羽校区とか倉田校区っていうとこ所、まあ、ググったらわかるけど、そのあたりだと、小学校でやってましたね、ただ、ただ、必ずやるっていうわけでもなかったって言いますね、当時でも、えー、そのやっぱりさすがにね、保護者から講義が来ることがあったっていうんですで、保護者から講義が来たときはやらなかったと、それは1人であっても。 1人であってもその保護者から工事が来たらやらなかった、まあ、それはね、実際やったら、恐ろしいことになりますからね、結構、田舎の保護者って怖いですからね、本当、殴り込んできたりしますんで、だからやらなかったし、あとはクラスが荒れてる場合ね。 クラスが荒れてるところにそんなことをやったらですね、当然そりゃ、ね、ね、とんでもないことになるだろうと、その予定クラスが荒れるというか、まあ絶対、その事件を起こすわけですよ。僕はあの鳥取工場高校っていう、あまり出来の良くない高校に通ってたんだけども、まあ実際そこは、まあそ、周りがね、その部落だらけで通ってる。 その生徒も、ですねそういう部落の多い校区から通ってる人が多かったんで、当然、部落の生徒もね多くいたわけですよね、だから、その、まあ、部落の生徒なんかはね、もういい加減その童話の授業やめろって言ってね、先生に泣きついてたし、でそれでね、えー、あとはですねやっぱり差別事件があったそうなんですよ、僕は卒業した1年後の話なんだけども、後でね、学校の先生なんかが聞いたんだけども、実際あったそうなんですよ。その ブラクの子供にね、なんか、はやし立てたりみたいな、悪意っていうより、本当に悪ふざけなんだけども、そういうことがあって、それで先生がね、解放同盟に糾弾されたりっていうことがあったんで、まあ、そのまあ学校が荒れてるっていう場合に、そういうブラ民宣言すると、当然そういうことになってしまうわけです。僕ののの頃はね休断されなかっったたけけどでもやっぱりそのねふざけて得ただの 否認だのそういうことを言って、まあ、そのクラスでね、林立てたりっていうことは、僕の時代もあったんですよ、それは当然ね、先生もそんな表沙汰にするとやばいから、そんなあえてそういうことについてね、騒ぐことはなかったんだけども、やっぱり僕、僕をね、あの卒業した後と、とうとうね、解放同盟にチクるやつがいて、それで糾弾されたっていうことがあったんですね。ということで、まあ大変非常に問題の多い。 教育がされてたわけですというブラックミン宣言、ね、まあ、これについては、わちしてね、証拠も持ってるしね、まあ、今出しましょう、画面に証拠あの、解放同盟ね、これをね、本気でね、なんか素晴らしい取り組みだと思ってたみたいで、わざわざね、文書化して残してるんですよね、本当にとんでもな い, ない話なんだけど、だから本当にね、あの これね、まあ、常識的に考えたら、こんなことをね、おかしいんだよ。あの、児童虐待なんだけども、これ、いいことだとね、心底を持ってやってたらしいんですよね、解放同盟は。で、先生ももう一部の学校の先生なんかは洗脳されてた。まあ、かといって、その、まあ、一方でね、一部の先生というのは、また一部の先生っていうのは、これをにね、反発して、解放同盟側に異を唱えるっていうこともあったわけなんです。 とということでね、まあ、絶対こんなもんあの、マスコミとかメディアではあまり語られない、えーまあ、童話にまつわる黒歴史でした、まあ、こういうことがされてたっていうことです。